はい今日まずでーす今日はですねここ大分に来ました、えー、大分とあと別府の方にまたがってあるあのミッションがあるので、えー、今日はそちらの方をやってみたいと思いますまずはここ大分駅がスタートになってるんで、えー、いろいろ観光しながら回っていきたいと思いますうーん12月1日今日ですね入ったんですけど、まあ、昼間やや あったかいのかなと、まだ思いますけども、この時間からミッションするのいいですね、さすがに夜はちょっと厳しくなってきたですね、うん、日本寒いっす、もう、ね、東南アジアだといつでもどこでも、まあ、雨の日以外は何でもできるんで、いいんですやっぱり環境いいんだなと思います。うんはい はいえー、ミッションの途中で、えー、ザビエルさん発見しましたあ特に私あの信じてる宗教もないんですけど、まあ、ザビエルさんあのマレーシアの、えー、マラッカっていう地域があるんですけどあそこにあの教会も作ってる方でやっぱりなんかつな、うん、がりがあるんだなって遠い、ね、マレーシアの国から、まあ、どこ経由してきたか分かんないですけど まあ、日本の鹿児島にたどり着いてそれからいろいろ九州もあったり、まあ、京都もあったりしていろいろその宗教キリスト教を広げるために活動されたという方で、まあ、そうですね私も同じようにですね、まあ、日本にせっかく帰国してきたから、まあ、イングレスのユーザーさんですね広げるために増やすために何、まあ、か活動ができればなと思ってこうやって動画を撮ってます。は 一人でもいいんですけどね新しい方うん、増えるといいと思いますはいそれではミッションの方また続けてですねあのやっていきたいと思います、えー、ミッションのメダルが、えー、オニキスになりました で、参りましたね、これこ大分城跡のところが、なんかコロナの影響で封鎖されてこの先のミッションが触れないんですよ非常に困りましたただですねこういうこともあろうか私持ってるんですこちらですね エクスペリアそうこれすごく GPS が揺らぐんですよはいなので今回これ使って触れればいいかなと思うんですけどねちょっと遠いなどうかなまあいろいろこの影あるんでね 隠れながらちょっと触りたいと思います時間かかりそうだなそれかもし最悪ダメだったらこのミッションキャンセルしてここに全く違うミッション1個入れてまあ、絵柄がちょっと揃わないですけど、まあ、それも一つかなと思ってはいますはい。うーんまいったな、うん、ちょっとチャレンジしてみたいと思います はい、今回は私の粘りがちですね。エクスペリアいいですね。僕やからこれ捨てれないんですよね。うん、モバイルルーターとこのエクスペリアなかったら完全にこのミッションドボーンですね。うん、それでは引き続きミッションの方を楽しんでいきたいと思います。 还被拼多久去杀了 ちょうど大きな多重もできてるんでこれ壊しながら、えー、終わりたいと思います。